ジャニーズの人気グループ k n g o p スの5人体制での活動期間もいよいよ残りわずか。メンバーの岸優ユータ27、平野ノシ26、神宮寺ージユータ25が5月22日をもってグループ脱退後、キンプリは長瀬レン24と高橋海イ24の2人組ユニットとして新たなスタートを切ることになっている。 そんな、今読み返してみると面白い記事があります。芸能情報誌、ポポロ、アザブ大出版の2022年5月号に登場した金プリの5人が20の質問にそれぞれ答えているのですが、その中の一つに、新生活を迎える人へ応援レールを、との質問があったのです。 5月22日以降は、脱退組の3人にとっても、またグループに残る2人にとっても、新規一転、新たな生活がスタートするわけです。今このタイミングで読み返してみると、まるでお互いがお互いの新生活にエールを送り合っているかのように読める記事なんですよね。情報識者。リーダーの騎士は、一緒に頑張ろう。いろいろな不安はあると思うけど、頑張ってほしい。 応援しているから一緒に頑張りましょう。と彼らしい優しさでレールを送っている。四角平野、神宮寺、高橋、それぞれらしい言葉でレールを。平野は気を張りすぎないで、自分だけではなく誰もが通る道だと思って気を張りすぎず頑張ってください。とのメッセージを発しています。まるで努力かな彼自身に呼びかけているかのようにも思える言葉ですよね。 また神宮寺は自分らしく頑張って、いろいろな不安はあると思うけど、頑張ってほしい。応援しているから一緒に頑張りましょう。と掲載されていました。最初の一言こそ違っていますが、後半は騎士と全く同じ言葉になっています。ひょっとしたらこれ、間違ったコメントが掲載されてしまっていたのかもしれませんね笑い。前での情報識者。一方、 金プリに残ることを決めた二人はというと、高橋は自分をしっかり持っていこう。とっても素敵な生活は待っているよ。自分自身をしっかり持って一緒に頑張ろう。都心生活への不安を払拭させてくれるような前向きなエールを送っていました全道。四角長瀬は自身のモットーをエールに変えて、高橋と同じく金プリを継続していくことを決意した長瀬は、 とにかく楽しいんでほしい。人生の変わり目だからこそ自由に自分が楽しむことを一番に考えていってほしいな、との言葉で新たな生活をスタートさせる人にエールを送っている。永瀬自身少々不安なことがあったとしてもまずは全力で楽しむ、思っとうとしているのでしょう。短い言葉ではありますが、 五人それぞれの個性が光る言葉の数々に今の彼らの心境が透けて見えるような気もします。前での情報識者。これから進むべき道は別々のものになってしまうかもしれないけれど、今、それぞれの胸には仲間たちへのエールが渦巻いているのかもしれない。四角おちゃめな騎士の癒し系写真、ピカッと顔に当てて欲しいんじゃないの。手の中に光欲しいのよ。 とのコメントと共にアップされた画像。メンバーにいじられキャラの騎士の優しさも滲むような一枚。